ジャニー北川氏、去年十七が見出したアイドルたちの退場が続くが、これまでのジャニーズらしさは果たして継承され得るのだろうか。そもそも、期待のアイドル帝国ジャニーズとは一体何なのか。その根幹にある、ジャニーズムを解き明かしつつ、ジャニー氏の寵愛を受けたタレントたちの今後を占ってみたい。あまりにそうすぎる劇的な世代交代まさかの大射劇だった。 ジャニーズ事務所の副社長で、系列会社ジャニーズアイランド社長を務めていた滝沢秀明氏40の退社が発表されたのは10月31日のこと。さらに11月4日にはジャニーズ屈指の人気グループ、キングピンスから平野紫耀25と岸ユータ27。 とじんぐうじゆた25の3人のメンバーが来年5月に脱退することがファンクラブ向けの動画で明かされた。ジャニーズ内部で今何が起こっているのか。劇的な世代交代はいつか起きるとは思っていましたがあまりにそうすぎるとある音楽関係者も驚きを隠せないようだ。今ジャニーズで起きているのはジャニーさんの遺産の一層。 もちろんジュリーさんが社長を継いだ時点で新陳代謝は起こさなければいけませんでしたが、ここまで明らさまにことが早く動くとは、当初、ジュリーさんと滝沢くんはうまくいっているという話だったんですよ。打ち合わせに二人揃って見えたこともありますから。ですが滝沢くんをはじめ、ジャニーさんの気配がするタレントや社員はどんどん端に追いやられていっ そして今回の大射撃です。往年のジャニーズは消滅してしまうのかもしれない。ジャニーズの本流は〇〇な美少年。ジャニーズ事務所の起こりは1962年。ジャニー氏が少年たちの野球チームの中からメンバーを厳選したアイドルグループ、ジャニーズをデビューさせたことが始まりだ。その後、 フォーリーブスなどのグループを中心に数々のトップアイドルを輩出し、数よでジャニーズ帝国を築き上げました。かねてから言われていることですが、ジャニーさんの逸材を見出す力は天性のもの。それぞれが個性的ながら、不思議と似通ったジャニーズらしさを持ち合わせているんです。ジャニーさんが最初に惚れ込んだと言われるのがゴーヒロミ、67、です。 山口桃江主演の映画、潮祭の帰りに、彼を見初めたジャニーさんが声をかけた。ゴーは中性的な外見に、屈託のない明るさ、鼻にかかった独特の声を持っていました。少女漫画に出てくる王子様のようなルックスでありながら、アイドルの枠を超える個性があった。その後、ジャニーさんが超愛したタレントらに共通する魅力がありますよね。芸能記者。 この芸能記者は、ジャニーズの本流はやはり小柄な美少年です。と続ける。実際会うと驚くほど小さいスペオキの、共通点近畿キズノ堂元つよし、43、元 V6 の内田淳一、42、滝沢秀明、平野氏洋と、ジャニー氏が惚れ込んだタレントらは、会ってみると驚くほど小さい。スマートだからということもあるでしょうが、 公表されている身長よりもずっと小柄な印象を受けます。それに整った顔立ちに大きく怖く的な瞳。ジャニーさんの美意識には一貫したものがあるなとつくづく感じます。ただ若手のスペオキは、シクストーンズの森本慎太郎、25、にわ男子の道江俊優、20、など JR 時代からぐっと背が伸びている。 かつて川崎真世、59、山本スマップ森克行、48、も、もともとは、ジャニーさんのスペオキでしたが、成長して身長が伸びて、距離ができてきたね、なんて話す記者もいました。また、小塚でもワイルド系は違うようで、V6 結成時に三宅県、43の推薦にもかかわらず、森田豪、43のメンバー入りを拒んだこともありました。 スペオキは皆、小塚で中性的な王子様というルックスを持ちながら、見た目をいい意味で裏切る個性も持っている。テレビ局関係者が解説する、言う、天才だよ、と褒めちぎっていた堂本剛くん43、は関西弁で笑いを取れるやんちゃさや独特の歌唱力が魅力的です。岡田くんも中身が男っぽくて幼い頃から生意気でね。 テレビ局の年上スタッフにも媚びることはありませんでしたし、V6 の年長3人をよくいじっては怒られていました。章。滝沢くんも真面目そうに見えて夜の街での遊び方がうまかった。赤西仁38、八、西シキド38、ダーカ西軍団がイケイケの頃から仲が良かったくらいですから。ジャニー氏は逸材を発掘はしても教育はしてこなかった。 ジャニー氏に見染められたタレントたちは多くの活躍の場を与えられた。しかし、前での芸能記者によると、ジャニー氏は逸材を発掘はしても教育はしてこなかったのだという。ジャニーさんはスペオキに大使自宅の鍵を渡すなど親密な関係を築いていたと聞いています。しかしジャニーさんが積極的に関わるのは逸材を見つけ、 グループを結成し、名前をつけるところまで。その後のボイストレーニングやダンスの教育は、外部の優秀な人材に託すんです。バラエティ番組で活躍したスマプオも、教育は萩本金一や富士テレビに全て任せられていた。ジャニーさんは最高の教育環境や経験を与えはするが、そこから先どう能力を磨いていくか、個性を伸ばしていくかはタレント次第。 だからこそ、ジャニーズがジャニーズらしさを担保しつつ、個性的なタレントを要することができるようになったわけです。ジャニー氏が独特の美意識で選び抜いたタレントを枠にはめずに伸び伸び育てる。スペオキとまでは言われずとも、グループのセンター的な役割を担ってきたタレントは、そうしたジャニー氏の訓導を受けている。 それが芸能界にあって唯一無二のジャニーズブランドを築いてきた理由なのだろう。そんなタレントたちは今後のジュリー政権でいかに生きていくことになるのだろうか。ジュリー政権で安泰なのは疑問符中でも安泰なのは松本三39だろう。ジャニー氏のお眼鏡に適って入所したがスターに育て上げたのはジュリー氏だ。来年は NHK 大河ドラマ。 どうする家康って主演を務めることからもわかるように事務所内でも多大な期待を背負っている。彼の履歴書を見たジャニー氏が言う今、六本木でレッスンしているから来ちゃいなよと直接電話したほど惚れ込んだ逸材。俳優としてのキャリアも順調に積み今後は舞台やコンサート演出といった方面でも活躍することを期待されています。 今後は近畿傷の二人や松潤がジュリー社長をサポートし、ジャニーズらしさを下の世代に伝える役割を果たしていくのではないでしょうか。女性編集者、関ジャニエートの横山博氏41も、ジャニー氏が見出し、ジュリー氏が育てたタレントだ。 中学卒業後に建設会社に就職するなど異色の経歴を持つがそれを含めてジャニー氏は横山を気に入り応援していたそうです。何しろ、ジャニーさんのあまりにも有名な、ユーという呼び方から、ユーという芸名を名付けられたくらいです。横山はジャニーさんに、ジャニーちゃん、と呼びかけることもあったそうですが、ジャニーさんはそういう横山の態度も喜んでいた。 ジュリーさんとの関係も良好ですよ。ここ数年、ジュリーさんは関西ジャニーズの育成に心血を注いできました。関西ジャニーズのトップには自身の右腕である A c を置いていますし、関西系との距離は相当近い。 横山自身もジュリー氏肝入りの JR 内ユニット A グループのプロデュースを任されていますし、今後は次世代教育の根幹づくりを担っていくことになるでしょう。前で芸能記者、礼儀正しくて愛されているジュリー氏と良好なのは、野球少年だったキャットタンへの亀梨和也36も野球好きのジャニー氏とは距離が近かった。 シニアリーグ出身で小学6年生の時に南式野球の世界大会に出場した亀梨はまさにジャニーズムの原点のような存在。ジャニー氏に電話で呼び出されてうなぎを振る舞われたこともある。一方で体育会系ならではの礼儀正しさからメリー氏やジュリー氏からの信頼も厚い。山下智久とジュリーさんの橋渡しをしたこともあるくらいですから。 もともと山下は元スマップへのマネージャー飯島みちさんが担当していたので、彼女が退社した後は孤立無縁状態。そこで亀梨が人肌脱いで、ジュリーさんにつないだんです。結局山下は退場しましたが、しかしながら業界関係者が最も不安視しているのが長いキャリアを誇る近畿絆。ジャニー氏との絆が強すぎた堂本剛と若手スペオキの行方。 ジャニー氏に、天才、と言わしめた剛くんのカリスマ性は、もちろん、堂本光一くん、43、の舞台における知識や、プロデュース力は、今後のジャニーズにとって欠かせないものになるはず。ただ、剛くんと、ジャニー氏の結びつきは、あまりに強すぎました。ジャニー氏が亡くなった後、ゴーはずっと不安定で、ラジオで突然泣き出したこともあります。 マスコミの間でも、剛くんの対処説がこれまで何度も出ては消え、を繰り返しています。前で女性編集者。一方、若手はどうなのだろうか。何は男子の道へ進入は何の心配もいらないでしょう。ジャニーさんが見出して、ジュリーさんが育てた小純ラインに乗っているタレントですから。 一方でシクストーンズへの森本慎太郎はジャニーさんの目に留まってオーディションなしで入所した逸材です。ただ、ジュリーさんとの関係は希薄今後、どう関係構築していくかが鍵になるでしょうね。セクシーゾーンへの佐藤勝利氏は良くも悪くもあまり変わらないんじゃないか。 元々セクゾはジャニー氏肝入りのグループでしたが、メンバーの休養やグループ分裂などが重なり、事務所内のプライオリティがどんどん落ちていきました。ただ、その中でメンバーが個々の活躍を見せている。佐藤勝利氏もその一人です。事務所内であまりされていないからこそ、上層部のパワーバランスの変化にも大きな影響を受けづらい。次々に欠けていくジャニーズたち。